<笑><笑>はい、くらチャンネルですえっ、ー、と今日は八坂ダムです頑張っていきたいと思いますスタートもう早くも雨やん勘弁してよ これ20分間も流れてるのしとったの1日50分から10分までしとって1日あんた全然あれやねん下がってる食らっんねや<笑> 水温下がったな<笑>前来ても開いてもええよこれちょっと深いの投げよこっち投げてみい岸沿いは任せて まかす九メーターになんかいる。九メーターになんかいる。この岬の先だ。 先の先になんかかかるぞいいいハハハかい。 <笑>鼻かいいけどまか巻き続けないっていうかといって鼻がかいいっていうこの葛藤をご覧いただけたでしょうか全くわからんおじさんおばさんにはお手上げですわ。 れ巻こうぜあ、はいうん、っと深いとこあんたちょっと軽い行きますぜ。<笑> あー痛い<笑>おゴゴリゴリ言ってるっ 当たったよいしょんあダメ<笑>すごい怖い当たりだけど ちち、ね、そりゃあのサイズだから。<笑>でも前もこのちょっと大きいワンドのちょっと大きいのなんかところを攻めるとちっちゃいつる<笑> 終わるかったえ魚魚じゃんほいほい 300 <笑>うん、おななななたたエバスじゃかかっんあまりにもれてないけど疑わしいって。